あとピントが外れるんですよんでジャン君ジャン君はバッチリピント おはようございますジャンんポンちゃん、おはようございますずつきかわいいジャンんポンちゃん、ずつき 頭突きしやすいのかなはーいかわいいぽんちゃんぽンちゃんぽんちゃ ん, ん, ちゃんかわいいっしょやかいぽんちゃんかわいいよなんかマックを暗くしたりつけたりしてるけどぽンちゃん<笑> 技なのすごいねさあ朝が来ました、はい、それではご飯を食べに行ってこようかしらご飯も順番に行っていますすべ、はい、てジャン君の膀胱炎が治ればと思ってやっておりますが本当にこの方向で正しいのでしょうか ジャン君が寂しな気をしなければ膀胱炎が治るというのは年伝説でしょうかおおジャン君やあとしたいっぱい乗せてたのにジャン君はいはいジャン君 んピントが合わないパンちゃん。 なんでポンちゃんが入ってるとピントがグニャグニャ変わっちゃうのかな<笑>面積的…あ中央にいるからか。じゃあ端っこに寄せとか。ポンちゃんいつも端っこにするからこれからえ。ポンちゃん。こ端っこなのだって真ん中だとピントが外れるんですよ。へぇって。じゃんくん。じゃんくんはばっちりピントが合うね。 奥な柄だね。<笑>きっとピントが合わないのは黒猫ちゃんだけだと思うよ、うん。白はどうなのかね。白か。濃淡がないという意味では、あでもそうか。暗いって判断しちゃうんだよね。うん、パオリーの時はどうだった？パン わかんないな。ワ<笑>ンちゃん。ワンちゃん、ンちゃんかわいい。うん、かわいいね。ワンちゃんを画面の端にして、うんえー。顔にピントが合うように、あ、だめだ。顔にピントが合うように指示を出すと。やっぱりピントが外れていく。でもスマホではピント合うよ、ワンちゃん。なんだろう、やっぱり、なんか設定を。 本ちゃん専用のピントを合わせる設定しないとな。インドに本ちゃんこんなことになってます。スマホだと大丈夫なのよ。